キングプリンス。9月21日の放送会では、平野紫洋が名古屋の魚屋、ことぶき商店、二代目を務める森町な先生に、鮭のアレンジ料理を学んだ。鮭といえば焼き鮭しか思い浮かばないという平野だが、先生によると、平野さんのようにセンターも張れる食材、とのこと。2018年に同番組内で放送されていた。 キング・アンド・グス・ギンザ・デバットのロケで魚のさばき方を学んでいた平野は、ヒラメ、アジ、サバ、自粛期間中にさばいている、と近況を話し、切り身のかまぼこ型と弓型の違いも知っているとか。 弓形が等速、かまぼこ型が尻尾側で、油が乗っている等速は塩焼き、脂身が少ない尻尾側はフライパンでバター焼きやムニエルにするのが向いていると学んだ。続けて、平野は、酒って魚の中でもすごい細かい骨がある、と疑問を口にし、無造作に入っているのかなと、コメント。これに先生は、ええー、と悲鳴を上げ、 平野は、先生から悲鳴聞こえた、と悲しそうにしていたが、実は酒には他の魚にはないゆえ神経骨と呼ばれる骨があり、位置も決まっているという。そのため、位置さえ覚えておけば食べる前に取り除くことができるそうだ。また、かまぼこ型の尻尾側には骨が一本もないとわかり平野は、えっつ、一本もと驚いていた。 また、鮭のアレンジレシピとして、一口大に切った焼き鮭を味噌汁に入れる鮭の味噌汁が紹介されたが、この組み合わせに平野は、お味噌汁に鮭に鮭イン鮭まじすかと、驚愕。しかし、食べてみたところ、鮭って、こんなに変身するんですね。 鮭の油がマッチしてて美味しいと絶賛で、塩酒の炊き込みご飯を作った際は、鮭の味がご飯に染み込みつつ、可愛らしい塩味と、と独特の食レポをしていた。その後は、肉の代わりに鮭を使った鮭の青醤肉脂を作ることに。 無理無理、無理あれはお肉で成立してるようなもんじゃないですか、と不安げだったが切り身から皮をそぎ取り再切りにカットした鮭に片栗粉を、まぶし、タケノコ、ピーマンパプリカと一緒に炒めて味付けをして、完成。肉は入っていないが、美味しい。ちゃんと歯ごたえもあります。お肉じゃなくてもいいじゃん、と、納得の出来栄えだったようだ。 そして最後は、アトランティックサーモンの刺身以外の食べ方を教えてもらうことに。お腹と背中で半分に切り分けた後、白い繊維を断ち切るように薄切りにしたサーモンをロールパンに二切れ乗せ、チーズやコーンなどの具材を乗せてマヨネーズをかけてトースターで5分焼けば、朝ごはんにぴったりの酒マヨトーストが完成。先生のレシピが気に入った平野は、 早速塩、塩昆布チーズ、バジル、トマト、チリソースなどのオリジナルレシピを考案。しかし、味は微妙だったようで、あんま美味しくないです、と渋い顔。リベンジしたいと悔しそうにしていたのだった。この放送にファンからは、毎回自己流のアレンジレシピなどを提案する紫陽ちゃん、アイデアマン。もぐもぐ平の可愛すぎた可愛らしい塩味。このコーナーだけで、いくつ名言、名言作るの